皆さんこんこにちは今日は新型ノアの SG ガソリン車見てきましたで。今回私自身も車の買い替えを少し検討していますので今回は新型ノアの SZ のガソリン車の商談してきまして見積もりをいただきましたのでそちらの内容について動画を見ながらご紹介をしていこうと思います。 今回試乗したのはこちらの SG グレードになるんですけれども、まあ、こちらも非常にいい車でしたで今このようにユニバーサルサイドステップということでお子さんがいるご家庭には非常にぴったりな装備になりますけれどもこれメーカーオプションで3万3000円になっていますが、まあ、私もこちら今回見積もりにもちろん入れていますで今回すごく私の中でびっくりしたのはこの SG のグレードのガソリン車だったんですけれども 先代のノアボクシーに比べてさらに走りが進化していて車が好きな人ドライビング走りを気にされる方もしっかりと視野に入った車作りになっているなということにすごく驚きを感じました今のステップアゴンのスパーダのハイブリッドも上質な走り味出た当時はすごく感じたんですけれども今もこのノアボクシーガソリン車だっても 17年モデルのステップワゴンの走りを超えちゃってんじゃねえかっていうぐらい非常にしなやかで滑らかで上質な走りをしてくれる車に変わっています、はい、で 今, 回で今回私自身見積もりを取ってきたんですが見積もりの内訳ざっくりなんですけれども基本的にはステップワゴンと変わらないような装備射角にしてもらうということで上級グレードを選んでいます なので、すべてメーカーオプションはつけていて、AV 機器に関しても 10.5 インチのナビであるとか、リア席の14インチの有機 EL ディスプレイ、この辺はつけています。なので、ステップーゴンから乗り換えたとしても、グレードダウンしないように、基本的には同じ装備ということで、なおかつメーカーオプションの安全装備はすべてつけているといった内容になっています。 その状態で、だいたい価格としては476万円という価格になっています。今、これちょうど2列目の席になるんですけど、今回私自身、これを実車を見て分かったのが、2列目のシートって、前後しかスライドしなくなってしまっています。左右スライドするのかと思っていたんですけれども、今回のノアボクシーに関しては左右のスライドがなくなったと。まあ、そこは車自体が、 横幅がかなななり広くくっっていて大きくなっていいい大きるので、まあそのでそ影響だと思います今3列目もそうなんですが3列目も非常にいいなと思ったんですけれども片手でシートを折りたたみができることができるとで跳ね上げ式なんですけどねそれでも片手で全て完結することができるということで非常に便利になったなということを2つ目実際に車を触ってみて感じた。 とことになっったななて思うところになります。で今回476万円ということでお話ししたんですけれども実際省ける装備なんかもありましてテレビや CDDVD デッキこの辺は特に私自身も使わない。 もう携帯をつなげて今ナビを操作するというのが主流になっているのでそれによって 74,800 円省けることがままずできます。もう一つはドライビングサポートパッケージというものがありましてこれ自身はヘッドアップディスプレイとなおかつデジタルルームミラーこれが付いたセットのものなんですがこれも特に必要がない。 今、アマゾン等でもデジタルルームミラーですと1万円とか2万円ぐらいで出てますんで、まあそれがそのでそれを購入してつければいいかなと思ってますのでこの9万9000円も省けますかつコーティングこちら15万円ということになっていて非常に高額なコーティングなんですけれども、まあ、これも特に必要ないかなということでここから差し引いていくと476万8000円から444万3000円ということで。 かなり現実的な価格帯になってくるということも今回分かったところになります。で、ハイブリッド車、もうちょっと高いんじゃないのって思うわけなんですけど、ハイブリッド車ですと、これにプラス大体いい35万円から40万円ぐらい上乗せになってくるんで、まあ、だいたい480万円ぐらいになってくるということになります。まあ、これが大体。 ガソリンとハイブリッドの最上級グレードの SZ の価格になっていると、はい、いうことになっているわけなんですけれどももう一つディーラーに行って分かったことはステッパーゴン今回5年目になるわけなんですけれどもこのステッパーゴンの下取りがでできるとということなんですで私はザンクレで買ってるんでまだステッパーゴン今年あと11月で終わるわけなんですけれども下取り トヨタさんで下取りをするとなんと219万円ということで下取ってくれるということなのでもう残残が全く残らなないいととうことになります、まあ、その上でこのトヨタのノア牧師が今回また新たに購入更新できるということなので、まあ、非常にお買い得感のある買い物に今回なりえるかなということで。 商談してててきたたこことととによっっかかなななり有益な情報が得られいいうことで思っていますステッパーゴンが先行予約が2月の初旬から始まるんでおそらく見積もりを取ることができるんだと思うんですけれども実際にステッパーゴン同じようなストーリーでノアボクシーと同じようなストーリーで見積もってみて、まあ、大体どのぐらいの価格帯まで行くのかということそれからもう一つは見積もりだけでは私自身も車を 選ぶとといいうことはでできないので、まあ、4月以降ステッパーゴンが出た時に実際に自分で車に乗ってみてどっちの方がいいのかということを最終的に判断をしてみてステッパーゴンかノアボクシーにしようかということを今回まあ検討していこうかなということで考えているところになります。 ノアボクシーを実際に商談してきましたけれども非常にいい車だなということを今回改めて感じました当チャンネルではカーレビューカー用品の配信を行っておりますのでぜひ興味のある方はご視聴いただけますと幸いですまた最後になりますがチャンネル登録・高評価をいただけますと